あカット作りねまだチャンネル PR ビデオも作ってないのにあそうそうだね そういういことじゃあオープニングカットに必要な要件を説明しようまず YouTube 公式のベストプラクティスを加味したオープニングカットの必要要件が3つあります1つ目長すぎるカットインは動画の直帰率を上げる要因になる短くすぐ本編に入れるようにするのが理想的2つ目 イントロシーンで動画のダイジェストを差し込むと視聴者への意識をつかみやすいそれを考慮した構成にもできるようにする3つ目演出は凝りすぎても騒がしすぎて印象を良くするのは難しい単純であると同時に独創的かつ個性的な構造と演出を作る必要があるこれら3点を考慮してチャンネルのオリジナルタイトルカットを作るのが重要ですもし Mac や iOS 端末を持っているのであれば 編集に慣れてないうちは iMovie にある映画トレーラーの冒頭部を参考にするのがいいでしょう次にエンドカットこれは逆に20秒必要ですなぜなら YouTube には終了画面機能というのがあってその最大表示時間が20秒になっております他の動画の視聴も誘導したいのならこれを最大限使わない手はないでしょうが20秒は思いのほか長いです ルミナスアイアリー本編をご覧いただいていると思いますがあちらのエンディングは30秒弱あり終了画面が3分の2を占めますこれだけ長いと最後までエンドカットを見ていただけないことが簡単に予想できるはずですじゃあどうすればいいのかお任せあれバーチャルクリエイターの腕の見せどころってやつですよってことで早速モーション5でジェネレーターを作ってみた 毎回の制作で手間をかけたくないからどちらもテンプレにしてやったぞでエンドカットはこれ右側の方に終了画面が出ているだろ このあと最後の5秒でエンド専用カットインを入れて動画が終わるわけだ。そんではまたバイバイ